気これね<笑>相方うるさかったら や, やりにくかったですよ、ね。<笑><笑>はい ふおっ 今のところもね、参、えー、戦参勝ということでとこラスト戦ですかね。はい、<笑><笑><笑>はい。首めっちゃ熱なってる。<笑>うわ。いいですねいい首ですねす。なんか自分で気持ちよかったですね。<笑>はい、あああのー、ね四回やって四回でもらうからなかなかね。 出まましたいななねえは、ーまあこれは、ね、割と、ね、メインディッシュの、ねえー、生態なんですけどね、はい、<笑>名前怖いすすねど<笑><笑>、えーえー<笑>えー、どんどん体温が向上していけ、ね、<笑>ま重、あ、ってい はいちょっとね、うざっくりね、えー、ポキポキこれでやってきましたけどね。あ 切ってるか<笑>すごい。うん<笑>